画用紙で波のパーツをたくさん作りましょう。それを壁面に並べて海にします。パーツに分かれているので、貼るのも片付けるのもとっても簡単です。用意するのは白を含め、青系の色画用紙4枚です。真ん中で軽く折り目をつけたら、 手で一枚ずつ破ります。真ん中を少し破ったら、画用紙の端の方を持って、こちらにやったり、あちらにやったり、波打つように破りましょう。二枚目からも同じように破ります。四枚とも破れたら、白い画用紙に縦、横、 縦とのりをつけますその上に水色の画用紙を少しずらして貼ります次からも縦横縦とのりをつけて少しずらして貼るこれを繰り返して出来上がりですはじめに破った画用紙で2つ分できます裏はこんな風になっています これをたくさん作って並べていくと海の出来上がりです波の中はポケットのようになっているのでここに船や魚などを差し込んで飾りましょう